高野三脚発のリバーにやってまいりました東京リカ役よさこいソーランブと申します本日のすばやさ「リカレイの一発目は」がポケモン博士が小学生の時の夢だったフチオとシザリガをこよなく愛するせんべいの MC を添えて精一杯演じさせていただきます皆様どうかお手拍子お足拍子お恥ずかしい方はお心拍子の方よろししくお願いますよろしくお願いしますよろしく 先生と早く 敗れた殿はある一人の少年と出会う。 にばがい絶対にええ ありがとうございました